アロハーハワイのおまかい番です。本当にご無沙汰の投稿になっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか僕はもうここ2、3ヶ月ぐらいすごいちょっと仕事が忙しくて、あとハワイのコロナも落ち着いてきたんで、子供が、えー、運動をやり学校やり忙しくなってきて、また送り迎えが忙しくなってきたっていうのがあって、えー、ちょっとドタバタしたんですけど、今日は、えー、我が家で今やってる レノベーションの、えー、途中報告っていうのかな途中結果をちょっと報告したいと思うんですけどやべえ い, いはい、えー、今ここは買った時には、えー、ちょうどラナイだった場所なんですけどここにこうやって僕のオフィスを作っています今どの段階かっていうと最初、えー もともとあった屋根が飛び出てた部分の解体して床取ってでフレームっていってこう木で枠を作ってそれでえ今度はえ窓を入れてあのこの特注のえ窓ですねこういう窓を入れてあとはその後電気屋が来てえ電気の配線をして えー、と例えばこういうこういうスイッチとか、ね、うう配線をしてですねでその後、このインストレーションそして断熱材そして、えー、今上ちょうどドライウォールをつけてるような段階ですでこれで壁もずっとドライウォールして その後ペンキをやってで壁と天井が終わったら今度は床にフローリングを入れるという段階なんですけどこれものすごい今時間経っちゃってもう本当に何て言うのかなプッツン切れそうになってるのがなってからもう数ヶ月経つんですけど去年のもう本当秋ぐらいに終わるのかなと思ってみたらもう今年も3月になってしまいましたね。もうハワイ 9年目になりますけど慣れてる慣れてるはずなんですけどどうしてもこのペースの遅さにはなかなか慣れませんでもねえー、いつかできるその業者もお金持ってトンザラしてるわけじゃないのでいつかできるということで今、えー、辛抱強く頑張っているところですというのもこれがもしできたらなんとこのオフィスからシア ラ, ラーン 海が見えちゃうからです。こっから、海を見ながら、ちょっと仕事ならなさそうですよね。どうですか、これ。えっ、ー、と、正面に見えるの、これ、ダイヤモンドヘッド。ずーっとこう、運転して、アイナ、ハイナ、だからハワイ海に向けて、今、こっちのうちの方なんですけど、え海から、 に行く直接行ける、えー、指導ですねもあるのでそこから歩いてタコ行ったりまああそこで今日ちょっとブレイクしてますけどあそこもポイントなんで波乗りしたりとかあとはね今年いよいよボートを買ってここから海に出れるようにしようかななんて野望を持っております、えー、本当にもう本当はできてからサプライズ的にビデオ1本作りたかったんですけど<笑> この調子だと秋ぐらいになっちゃうんで、えー、今日は途中経過ということでビデオを作ってみました。それでは、I will see you in my next video. アワ